たまには、ね、普通の挨拶もしないとね僕が誰だか分かんなくなっちゃいますからねあのもしかしたら見てる人たちは僕のことをあのモコミさんだと思ってるかもしれない<笑>そんなことはないか<笑>ということです今日はですね「四股シリーズ」です皆さんお待ちかねこれ多分一番声多かったかもしれないです四股のオムライスです で、今回もですね、美味しいですね、荒れるかもしれないです。作り方が、もう、全然違うので、ただ僕がめちゃめちゃ美味しいと思うレシピを引っ提げてきたので、僕の知る限りこのやり方で作ってる人、今まで一人もいないです。しかもですね、技術いらないです、今回は。なんか、僕、オムライスって一番嫌なのが、卵をこ、こう、こう、こう、こう、トントントントンの、卵、卵トントンの術があるじゃないですか。あれがね、できないと、オムライスできないんですよ。 なので、卵トントンの術が使えない芸人の皆さんも<笑>ねえなるどネタなんだ、ね、トントンできない方でも絶対に失敗しないなおかつものすごくおいしい至高のオムライスっていうのを今回やっていきたいと思いますリュウジのバズレシピじゃあね 結構シンプルなんですよ、今回のは。あの、余計なもん入れないので。えー、まずは、鶏肉。えっ、ー、と、これ、まあ、ベーコンとかでも良かったりもするんですけども、今回は、え、四股のオムライスなので、チキンライスを作ります。チキンの方が、あと、食感が良くていいんですよね。今回ね、食感がポイントになります。食感重視で鶏もも肉。胸肉でも大丈夫です。これ 80g ですね。えー、とあと、マッシュルーム 50g。これも食感重視で入れております。なければ、エリンギとかでもいいです。あと、玉ねぎが4分の1個ご飯 200g。 ちょっと砂糖のご飯いつも使ってるんで砂糖のご飯使いますあの普通に炊いたご飯で大丈夫ですあったかいご飯ねえー、あと卵2個あとね調味料だけなんですよこれね非常にシンプルなものでやっていきますまあこれならねえー、と皆さん揃えられると思いますんでこれでやっていきますはいじゃあですねまずねえっ、ー、と最初に至高のオムライスを作るのに一番じもうさもう絶対バレてるでしょ僕が今何をやるか一応もうあの至高シリーズをやるときは僕シラフなのでシラフだと僕料理できないので これですね、まあ、酔っ払いながら料理の楽しいってのもあるんですけど YouTube は酔っ払ってないとできないお世話は い, お注いできます。ゃ、はいそして至高のオムライスを作るために僕が究極になっていますあーいいですね第一形態ですねセルみたいにランクアップしていくんで最終的には完全体になります はい、ということです、ね、チャパはこれぐらいにして早速調理をやっていきたいと思います、えっと、まず材料をね切っていきますまずこの玉ねぎをみじんにしていきますよくね後で炒めちゃうんでねそんなにね細かくしようとしなくて大丈夫ですよ端っこの方はね、えー、とみじん切りしにくいのでね後でね、えー、ザックザックとね切ってあげてください、ね、はいマッシュルームしましょ、ま、うはいこのね黒いところ はい、黒い、ね、汚れのある部分は、えー、と切っちゃってくださいねこんな感じでねはいで、えー、これはねちょっとね厚めにスライスします 1cm 弱ぐらいでそうするとですね、えー、とマッシュルームの食感が残りますので今回ね食感を残したいんですよだからマッシュルームはねあの薄くなくてね結構ね太めでいいのでこんな感じに厚めにスライスしますで鶏肉ですで横にカットしてあげて、えー、まあ、本当に 小さめのぶつ切りというか、1.5 センチ角ぐらいに切っていきます。はい、こんな感じで大丈夫だと思います。こうやって材料は全部切りました。包丁はもう大丈夫かな？じゃあですね。最初にチキンライスを作っていきます。まずえっ、ー、とバター入れてください。1 0グラムです。えっ、ー、とフライパン熱していきます。で、まず鶏肉ですね。を炒めます。 炒まったらですね、えー、今度は玉ねぎで。で、ここでですね、コンソメです、すコンソメでね、下味をつけておきます。私ね、半分ぐらい。これが入るとね、やっぱね、ぐっとね、えー、と、このチキンライスの美味しさがね。えー、と、引き立ちますのでね、二ドルぐらいまで炒まったら、えー、まっしる。お、入れていきます。 はいでです、ね、マッシュルーム少し炒まったところでケチャップです大さじ3ここでねケチャップ入れちゃいますこれ、ね、ナポリタンの時も言ったんですけどこの状態でですねちょっとねいい感じに炒めちゃうんですねこのケチャップの酸味が飛ぶまで僕ケチャップの酸味があまり得意ではないのであとでオムライスの上から追いケチャップすれば大丈夫なので ここはね、酸味飛ばしてくださいねケチャップってこう液体じゃないですかこれが固形になるまで炒めてる結構ねまとりすぎる気持こんな感じ枯れることがないぐらいまで炒めたらもう OK ですでご飯を温めるの忘れたから今から温めますえーご飯ですご飯ですよまあ炒めながらやって ね、えっ、ー、といっぱい火は入れないですのでこんな感じですねこんな感じもう全体にまとわりついたらもう OK ですはいそんなに焼かなくて大丈夫ですあのこれはこのままじゃあそれでおいでおいでで次ですすみませんさっき言い忘れたんですけどもお湯を沸かしておきますチキンライスを作る前に火にかけておくといいですで大きめのお鍋にお湯を沸かしておいておきます今回の仕込みのおさはここから紐ひもです、えー、卵2個ありますねこれをね、えー、とボウルにもね割っていきますこんな感じ ね、あとねお塩ひとつまみですねでこれね完全に溶いちゃいますあの白身がなくなるぐらいでこうするとあ、どうですかね白身ほとんどないんじゃないですかね結構ね溶きましたで こ, こ, こっちは沸騰してます沸騰したら弱めの中火ぐらいでこっからです、はい、鍋用意してください、えー、こうやって浮かべます はいこれね、鍋がなければ鉄製のボールとかガラスボールとかでもいいんですけども持ち手が熱くなるのでできればこういう鍋がいいですでここにですねバタ、えーバターね極玉、はい、バター溶けたらあの卵を、ね、全部入れちゃいます、はい、でここからここらねちょっと重要ですこんなねゴムベラ用意してください鍋が傷つかないようなヘラだったらいいですちょ も, うちょいもうちょいもうちょい温度るかこんな感じでね、えー これね前ねスクランブルエッグの会でやったんですけども要はですね今回のオムライスオムレツをのっけるんじゃないんですよスクランブルエッグを乗っけるんですねこれが今回のレシピの肝となりますこのねトロトロスクランブル側にはねもはやねソースですだから卵で作るソースをかけるような感じですねそれがうまい放置しとくとねすぐね固まってしまうので絶えずやってくださいあのそんなに時間かかんないんで時間にしてね23分ですこれできるの こんな感じで す,、はい、どうですかまだね、えー、ちょっとね塊が弱いぐらいなんですけども、まあ、ちゃんととろとろのスクランブルエッグになってる、えー、これがねこれがうまいんですよこれがそしたらさっきのケチャップライスちょっとね冷めてしまったので、ね、少し温めます少し温めてる間にこのね形作るねやつを用意しますね味噌汁ジャででいいですあとね ね、形作るとねでもねあの一気になんかオムライス噛んでるんでいいですよ本当にはいこんな感じですねでえ ち, ょちょっとねあのー、ご飯を押しつぶさない程度にご飯の形を潰さない程度にちょっと押し付けてあげるといいんです用意したこ の, このお皿にですねこんな感じ で, ね, でね、こうするとドーム型ここにですねさっき作ったトロとのスクランブルエッグこれをね ていくんですね、はあ。これが僕の究極のムラスです。思考のムラシ。<笑>ここに大体に大さじ1半ぐらい、これぐらい。ここにウスターソースですね。小さじ半分ぐらい。こんなもんです。これ入れるとぐっとね、えー、香りとあれがよくなります。 写真はねこれからサムネイル撮るんですけど、ね、サムネイルはえかけてるのとかけてないバージョンを撮るの で, であこちらで「気、え、候、ー、のオムライ完成ですはいじゃああかけますケチャップもかけちゃいますこれはね好みなので、えー、かけなくても全然平気なんですけどもかけても美味しいです ボボーールルしていきますオイボールはいということで早速食べていきたいと思いますいただきます準備万端ですよ皆さん卵はとろとろなんでね卵一緒すくって召し上がってくださいこ ああたまんね、うん、うまいだもんねちょっと待ってくださいねこれね結構ね好みがあるんでケチャップつけないで卵だけ絡めたバージョンここもねうまいんですよねうん最高生きててありがとうなんですかねもう全く新しいオムライス 卵がねねもうソースにななってるんんでですすよこれポイントなんです、ね、だからものすごくねパンと絡まるんですよね食べた時にこれはうまいですよ う, うんうんもうねオムライスは半熟派だっていう方々、はあ、もう大歓喜でねとろとろなオムライスを食いたいっていう方絶対これ楽しそ でこれあとは好みなので今回え結構緩めに設定したんです ね, でねもう少し卵の食感欲しいなって方はあの状態でもう少しね卵を火入れて混ぜていただいてのっけてくださいそうするとね元に卵の食感が生まれますで今回具材が結構食感があるんですよ鶏肉もゴロっとしててマッシュルームもプリッとしてるんでなのでこのソースの加減ですごく美味しいと思いますでケチャップライスがねまた美味しいなこれで ね, このねもう はもう別のところの端から卵取っちゃう卵取ってこのトロトロなトロトロなところうん、うん、最高です、ね、僕まあ料理研究家としてはかなり一発屋なので売れなくなったらこれで店出すな、ね、でもダメか YouTube でこがれちゃったから忘れてくださいこれはねはいとにかく美味しいこのやり方で一回やって新しいもう 後半熟オムライスいやーこれ試す価値あります本当に美味しいね是非皆さん作ってみてくださいどうぞですね今日は僕もまあ結構まあ感じ的にはねまあなかなかいい感じになっちゃうたあのー、皆さんねあ の, あ の, あのこれ別に飲み方は真似しなくていいですから料理だけ真似してる今日料理チャンネルなんでね 料理チャンネルなんであのこの料理があの美味しそうだなってとかっていうことを思ってほしいあの酔っ払ってるのは別に僕 の, あの趣味なので酔っ払わないと料理しちゃいけないとかじゃない、うん、っていうことをちゃんと踏まえていただいてお酒飲めないけど別に、うん、飲まないていいですか全然あ、もう麦茶とかこれ合うなと思っめっちゃいいと思います